ワイファイつっかまえた<笑>初めてのスキップをしようとして緊張して真顔になってしまった猫<笑>素通りを許さないモフモフの誘惑。<笑> めっちゃカンペ見ながら司会進行する司会者<笑>プチってならないようにどうやって立ち上がるか考え始めて小一時間<笑>生中おかわり<笑> 久しぶりのシャバの空気はおいしいで<笑>やり遂げたか<笑>こう見えて足上げて2時間経つの。<笑> そなた、わらわたちが見えているというのか<笑>時間指定でお願いします宅配ボックスは寒いんで<笑>なんか捕まえたけどこの後どうしたらいいかわからな いい<笑>そろそろ腕も限界温泉まんじゅうのモノマネラッコのボス<笑> 青信号になり平常をよそいつつトップで横断歩道を渡りきりたい顔<笑>勇者よよくここまでたどり着いた。 魔法のじゅうたんだって言うから乗ったのに飛ばないじゃん<笑>持たせているのではない持たせてあげているのではない。<笑>地球の未来はこの男に委ねられている。 あれから10年かー<笑>いいよーく見ててこう手首はこう打った瞬間に巻くのそしたらドライブのかかったモノごっついアタックが打てるの<笑>ゃイは昔だけど東洋の美魔女って言われたことがあったんだよ<笑>